皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年1月16日。先週が終わった段階の女神の木は、こんな感じになっていました。もうすぐカンストしてしまいますね。そして、今週のパニガルムはエルギオスです。つまり、もう毎週10回ずつ倒す必要はないんじゃないかということです。次の更新までに素材を貯めておく意味も、果たしてあるのかどうかという感じです。 というわけで、今週のパニガルムですが、もはや道中ボスすらも不要ですかね。しばらくの間は、初回報酬だけをもらっておく方針にします。闇ダメージ 100% 弦を引いたのは強い気がします。そして、先週の懸念が当たってしまいました。エルギオスでも、原生秘跡を壊しに行く人がいません。正確には、チャットで伝えると壊しに行ってくれる人が出ますので、今後は毎回チャットするようにします。